します。じゃ、束ね。はい、えー、このように束ねられたら。輪ゴムで下を止めます。えー、そして、これ束ね、もうこれただ普通に輪ゴムで簡単に止めればいいだけです。そして、この真ん中にこのように入れます。 そうすると一本じゃ立たないんですけど、こうやって。多くなると、もちろん花は出します。で、ここで少し形をね、整えましょう。はい、できました。はい、えー、ではね、やっぱり見にくいので、いつものアングルに変えます。どうもあのスタイル好きじゃないんですよ。<笑>えー、では、ここに今度は桜をね、入れていきます。 この器はですね、重心が傾くと丸いからこう向こう動くんですねこれはバランスよくいけないとまずいらしいですじゃあバランスよくいきましょう この忘れな草さを入れますはい、えー、少しクリスマスローズを出して整えましたではここで、ね、最後にこの太いを入れて終わりにしたいと思います太いをこうちょっと折ってね変則的なラインを入れていきます はい、こちらで完成です難しかったね、えー、では正面から見てみましょうはい、えー、こちらの作品はいかがだったでしょうかなんかなんか難しかったです。 何が難しかったかというと、まあ最初にこうクリスマスローズを入れて、桜を入れて、まあスレンダーグサを入れた時点で、なんかこう、ぼったくなったんですね。でまあ、ちょっとクリスマスローズを減らそうかなとも思ったんですけど、逆にこれ減らすとね、今度違うデザインになっちゃって、こう盛った感じになんなくなっちゃうんですね。これ中に秘めた感じになっちゃうんで、今回はまあ、 新入学とかね、まあ、お祝いいの要素が大きいんで、まあ、特に色もねそんなに派手じゃない色なんでちょっと盛った感じにしたかったんで、えー、その引くのはやめて逆にこう足してみました、えー、で足したことでまあ少しこう空間が出たんですけど、えー、その空間だけだとちょっと物足りないんで今度太いを立てようかなと思ったんですねで立ててみたらなんかすごくこうここには布団が立っているだけですごく平凡であの 単調だったんでうんじゃあ太いを折ってみようということで折ってみましたうんまあそれが折ってみて、まあ、桜がこっちから入ってるから向こうへこう流そうと思ったんですけど最初はそうするともうなんつうかねただこうラインが流れてるような感じのアレンジメントでしかならなかったんで、まあ、ちょっとこれ難しい手法なんですけれども。 桜の出てる方向に太いを入れ込んでいくという方を選びましたまあ試行錯誤した結果割とうくできたんじゃないかと思います、えー、ではですねまた来月環境動画でお会いしましょう10月行はいこの「f ラワー t v では皆様にチャンネル登録を募集しておりますチャンネル登録は こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらは見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。